ステップ4、overcoming losses. Loss を防ぐ場合。どうすればいいでしょうこれがと、問題を解決しなければなりませんよね。まずは dispersion。それが分散なんですよね。まあ、一つの 対, 対策としてはこれがと、モチモードのファイバーじゃなくてシングルモードファイバーを使いましょう。でこれが海底ケーブルとかに標準になってますね。まあ、長い距離なんですが。あとは、 absorption と scattering 吸収と散乱なんですが、まあ、これが工場の改善ですね。えっと、作るときはそれが、どのぐらい、えっと、完璧に作れるのか、それが重要ですよね。そして、bending。このファイバーは、あまり曲がらないように、ににはえっと、使うときにはそれ、そういうふうにディプロイ に, にしましょう。あとは、あの、カプリングの場合には、これが、まあ、 つなぐところには、正しくつながって、ギャップがないと、アラインメントがちゃんと合わせるようには頑張りましょう。ですが、これが、もちろん、それが完璧にはできないんですよね。えっと、この数式はさっき説明したんですけれども、output power equal input power かける10のマイナスアルファ L ルワ t e 10なんで、そうすると、このアルファが、えっと、1キロあたりのロストと、と、このお文字の L は距離。 で、えっと、先のみ、えー、言ってた3つのの、シングルモードファイバーと、ベッドマニュファクチューイング と, と、と、ファイバーをの使うこときは気をつけましょう。すると、それでも、アルファは0以上 に, にはなるんですよね。これが完璧にはならない。えっと、アルファは0になってれば、それが1キロ当たり に, には、ロスが0になるんですけれども、それがもちろん不可能。 で、これが例としては、えっと、こういうグラフになるんですが、この青い線 が, が、えっと、1970年の状態と、オレンジ線 は, は, はと1990年代なんですが、先の説明した通りで、でえっと、1970年には1キロ当たりには、ロースが20デシベルだったんですよね。そのデ シ, ュデシュベル が, が20になると、 1% の光しか通れないんで、2km になるとそのロスが 40dB で、1万分の1の力しか通れないんで。ほぼ信号はなくなってしまっているので、使えない状態になっているでしょう。ですが、1990年代になるとそのロスが 1km あたりには、 0.18 なんですが、それがかなり低いと考えてもいいんですが、まあ数、数百、数千キロにを取りたい場合には、それが問題にはなるんですよね。どのぐらいになるのか、ちょっと見てみましょう。これが、えっと、もっと長い距離となんですが、えっと、そうすると、まあ、20キロ の, の距離で、通る 力が、が、まあ44、44% で, で、で、0.44 の、の、の、トラン i ミッションになるんですが、そうすると、50キロ で, で、で、と 13% が、が通りますね。0.13 なんで。まあ、で、50キロとか80キロ、80キロとかあたりには、それが、信号は結構弱くなってるか ら, から、えっと、なんとかしたいんだよね。さて、どうできるんでしょうかね。リピーターを使うことになります。 で、それが、と信号 が, が強くになるんですが、それが、がえっ、ー、と、一つの技術を説明したいと思うんですけれども、これが重要なこと な, なんですが、用語としてはちょっと複雑なんですよね。Airbium Doped Fiber Amplifiers。これが、Airbium 添加光ファイバー の, の、えっ、ー、と、増幅器。<笑>増幅器はアンプリファイアでしょう。 で、それが、えっ、ー、と、そのエルビアムが、えっ、ー、と、直接作るときはファイバーに入れるんですが、で、それが、レーザーと同じように、同様に、それがパンプして、それが、えっ、ー、と、ポピュレーションインバージョンになるでしょう。それが、えっ、ー、とあの、逆になって、なるんですが、そうすると、その弱い信号が、えっ、ー、と、光をえっ、ー、と、その原子から光が、えっ、ー、と、 出ることになってそれが信号の強さは拡大で、きるるよううになるんでしょうでそれが、あの、問題の一つのつけ気をつけていただきたいことは、これが、Repeater ーーという用語が、これは基本的に、あの、ファイバーの中のアンプライ f i e なんですけれども、これが、量子 Repeater と全く違う概念なんですね。これが、本当は、あの、漁師の場合には使えない技術なんですけれども、それが、 今後のレッスンに説明します。で、それ、ちょっと気をつけてください。そうすると、じゃあ、どうなるんでしょうかね。例えば、これが、インプットがウィークシグノで、その、えっと、EDFA にそれが、えっと、強い光を使って、それがパンピングにすると、アウトプットの信号が強くなる。で、問題が、それが、信号だけじゃなくて、ノイズの、の、の、もあの、増幅に入するでしょう。 で、それがいくつかのことがあるんですけれども、それが、まあス、スポンティニアスのイミッションなんですけれども、それが、それが出てくる腰は、あるものが、それが、ファイバーをちゃんと通ることになるんでしょう。それがノイズに拡大。で、それも、アンプリファイ、それが増幅にはなりますよね。 でこれが信号には強くなることは重要なんですけれども、この図は見たことあるでしょう。これが本当にレーザーと同様なんですけれども、原子 の, のエネルギーレベルは低いところから高いところにはそれがパンピングにして、その後それがそのあの逆転のエネルギーレベルになって、それが。 信号のフォトン入れると、それが、えっと、一つはインになるんで、で、一えっと、アウトプットは二つの格子になります。で、ついでに、えっと、原子のエネルギーレベルは下がります。これも、あの、増幅との基礎の概念なんですけれども、これがレーザーと、と全く一緒。ですけれども、それが信号の、の、なんです、なんですが、ノイズも全く一緒なんで、 ノイズのののがどっかから来て、そのノイズ の, のフォトン、そのノイズの更新 も, も出てきますね。でそうする と, と、そのノイズもアンプリファイドになって、それが、と信号とノイズ両方 の, の, の, の強さ は, は上がります。で、これが大きな問題なんですけれども、まあ、基本的に、その後は、えっと、工程の誤り訂正とか、その信号の処理をゆるゆるやって、それが、えっと、守ることができますけれども、 そこまで、まあ、数学的なのとか の, その誤り訂正については今後のようには説明しません。で、これがと長い距離 の, の, あのできることの、のできる概念 の, のと一つ の, の中心なんですね、古典の場合。